皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2021年12月23日、パニカルムの第2週目が終わりました。道中のボスの方が強かったので、最後の方は道中もオートマッチングに頼ってました。そして、庭ランクも3に上がったので、すべての場所をレベル10まで上げることができるようになりました。成長時間があるので今日はできませんが、当初の予定通り最大 HP をレベル10にさせます。 あとは来週ですね。咲くと植物の見た目が変えられるようになりましたが、ちょっとわかりにくい場所ですかね。この後、もっと派手になっていくんでしょうか。空にドラゴンやドラキーなどが飛ぶようになるのかもしれません。天候も変えられるようになって、虹がかかったりするのかもしれません。あと、早くも女神の木をカンストさせたフレンドが左上に出てきました。怖いです。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。